すごい色じゃないですか。エ メ, メラルドグリーンみたいな色になってます。はいということですね。やってまいりました。黄金の湯です。ナビで出るので来ていただいて、こちらの階段の方を登っていきまーす。あ、すごい景色。今4月の終わりぐらいなんですけど。 まだ雪が残ってますねちなみに東京は暑いです、はい、こちらを過ぎますあ、あったあったあ、見つけました雪ですほら、気持ちいい看板が見えました に向かいます黄金の湯<笑>気持いいはい、着けました黄金の湯ではちょっと入らせていただこうと思いますこちらにね露天風呂をご利用される方へということでお金の方を入れていってくださいそしてですね 男女別になっています女の方に入っていきたいと思いますあ、すごいあ黄金だめちゃくちゃ綺麗ですなんて色うわエメラルドグリーン見てくださいすごい綺麗ということで早速いただきたいと思います ということで早速いただいていこうと思いますお気を十分にしていきましょうねお気温はね足から十0杯くらいをつけた方がいいと思 はい、ということで、つばめ温泉黄金の湯にやってきましたすごい色じゃないですか、そっちから見ても綺麗だと思うんですけど、入ってもすごい綺麗です、全くですね、下が見えないぐらいエメラルドグリーンみたいな色になってます、で温度もちょうどよくてで、景色がとにかく最高です、雪も残ってるし、来てよかったなって感じる温泉ですね。